うちで子供を撃つとか、手紙への輸血を意気込するとかいう、エホバド商人の病態行為が行われているとして、セコシラは昨日、当然の当初に押し入れを行いました。ニュースでは、エホバド商人は、キリスト教系の宗教課題の一つと考えていますが、ところが、チャーチの先生によりますと、厳密に言えば、 実は、そもそも、ヨーパンの勝利は正直、本家のキリスト教と異なる民一宗教ですし、おしらを頼むとだったそうです。ところで、自由のいかにかかわらず、自動へのいかの暴行を加えることは、信頼的や不大に対応すると、当然の道長が去年12月に、明禁しているということです。